仲間いいのはいさあ始まりました「少量チャンネル翔太です」「涼です」です「少量です」というわけで今回はですね、はい、えっと阿佐ヶ谷の祭りに行きました花夕祭りイーイでちょっとだいぶよ て、うん、<笑>あのー、ちょっとだいぶねその人が多すぎてそうそうそうそう今撮っててそのもうだいぶ飲んで食べてしてからちょっとオープニング撮ろうという感じですはいなのであんですけれども、はい、ちょっと今から見せるやつは多分まだよね明るいし明るい時なのであれなんですけどとりあえずじゃあ行ってみたいと思いまーす、はい、まだまだ楽しんでいきます 人がイ回、うん、焼きじゃない違うかななんかお腹空いてきたね 美味しそう。美味しいうん。うまい。うまそうね。うん。や。うまい。ビール飲みたい。な飲みたい。ビール買おう。買おう買おう。というわけでビール買ってきました。はい。買ってきました。しかもねタイムセールでね、うん。200円めっちゃ安。安かった。ね。なんか美味しそうなのさ、もうたくさんあるからさ。楽しいね。楽しい。いらっしゃいませ。 うまい。うまいぜ。いやお腹空いたから。お腹空いた。何かちょっと食べに行こう。うん、行きましょう。うん、どうぞー。お持ち帰りもまで行きます。どうぞー。うぞーいらっしゃいし。前は で, きたの で, ククで。はい。というわけで、えっ、ー、とちょっと前後逆転して申し訳ないんですけど、さっきオープニング終わって、えっ、ー、と今。 今です。うん、<笑>これがパスタ、パエリア。ね、美, 味しそう美味しそう。そして、サングリアのセットで。僕が全部飲みます。千円だったね。ね、そう。いただきおうと思いますい。俺もちょっとちょうだい。うん。うん、どう。美味しい。食べるね。うん、そして、その間に俺は。飲んでる、うん。いただきます。ああ、美味しい。サングリア。 どうおいし い, お い, しい、うん、ちょっとこの麺の太さもあっててうまい、うん、あの大鍋でさ、うん、作ってるところうんね本当だよね、うん、おいしいなんか店員さんが言ってたけどもう10年くらいあれ出してるとか言ってたよ、ね、いただきまーすはいおいしいね いいろろ食べてきたけどさうんまだ全然入るよねそうだね全然うまいやっぱさ祭りのいいところはさ、うん、なんか屋台とか出店とかでさうんいろいろ食べれるのがいいよねそうだよねお味しいよかったうん、うん、まあ他にもいろいろ見てみようはい OK えー 可愛いの発見したんだけどほらジーニー す, ごくない上手すごいいい感じにできてる結局アラジンもまだ見に行けてないしなはいというわけでですね、はい、<笑>中野に帰ってきましたいや うん、疲れたね<笑>疲れためちゃくちゃ疲れた人すごかったよね、うん、すごかっためちゃくちゃでも楽しかった楽しかったなんか今年さ、うん、初めてのさ夏らしいことしたね、うん、そうだよね、うん、こんな浴衣着て、うん、一緒に買ってさ、うん、よかったねー安かったしねそうだねうん、うん、で出店で、うん、いろんな美味しいもの食べて、うんね、お酒も飲んで、うん、よかった、うん、ありがとううん <笑><笑>いい話してうんあのもうすぐ1年になるそうだね1年になるね中野区でパートナーシップをしてからもうすぐ1年、うん、あっという間だったよ早いね早でもなんかさ色々、うん、いろいろ楽しい1年だったよね密だったよね楽しかったうん、うんまあ、これから先もまだまだ先あるけどねうんそうだね色々、うん、い, ろ い, ろいっぱい旅行とかも行きたいしうん したいなな今年はね結婚記念日に、うん、まあ記念日じゃないけど、うん、そこら辺にね、うん、台湾旅行に行きたいっていう目標もあるしねそうだね行きたい、うんうん、計画的にやらないといけないっていうのはあるけどそうだねうんなんか、うん、あれ、うん、伝える、うん、なんかお母さんと今さっき電話して、うん、あの あんまりその僕らのこの関係っていうのを伝えれてなかった、うん、でそれでなんかもうね俺らの関係も長くなってきてるし、うんまあ、そうだよね、うん、もう2年一緒に住んでるしね で, ね、うん、でちゃんとちゃんとは言ってきてなかったからじゃあ言おうって思ってその、うん、翔太のお母さんにね、うん、今こういうい 大事な人がいいるっててう話をしたしたもうついさっきの話だよホントに<笑>、うん、でなんか、うん、このタイミングでみたいなそうそうそう、うん、ちょっといいタイミングであったから言って、うん、なんかもともとうちのお母さんとかはあんまり、うん、そういう同性カップルとかとかをあんまり理解しづらい方ではあって、うん で、今こうやってはっきりちゃんと言ってもやっぱり戸惑いとかあったりしてあんまりまあでも言ってもよ か, 言 っ, てよかったんだけどなんか言いづらかった部分はあるんだけどでもなんか安心させたかったからあのなんかもう。 ももううだってもう25になるし、うん、そういう相手がいても、ねうん、いいじゃない、うんうん、でちゃんと言おうと思って言って、うんうん、まあでも、うん、なんかちゃんとは理解しづらい部分はあったけど、うん、で, もまあでも、いい人と出会えてよかったねというふに言ってくれたからよ、うんうん か, うん、かったね。よかったうん 俺もね、電話変わって、うんあのー、初めて翔太のお母さんと話したけど、うん、本当電話越しに、うん「翔太をよろしくお願いします」って言ってくれてて、うんうん、泣きながら言ってたよ、うん、だからほらやっぱりいろいろね家庭はそれぞれだからさ、うん、いろんなね 問題だったりとかあるとは思うんだけど、うんうんうん、その家庭家庭で、うんまあ、今回ね、うん、ちゃんと母親に、ね、今の状況を説明できて、うんまあ、俺もちゃんと話できて、うん、よかったよねよかったね、うん、今度是非一緒にご飯食べましょうって言ってもらったから、うんね、機会作って。 一緒ににご飯食べ行うよ今、ね、と、ねうん、だからね、うんなんか今までその動画でいろいろ質問をされてたりとか、うんうん、あのご家族の理解はあるんですかとかいう質問をいただいてたりしたんですけど、うん、僕の方はあは前、動画で伝えた通り、あり実家に連れてって、うん、母親にも会ってもらって。うんうん してるので、うん、こっちの僕の方の話は結構してたと思うんですけど、うん、翔太の方の話はちょっと濁してたわけじゃないけど、うん、まあはっきりはしなかった、うん、はっきりとはね、うん、言ってなかったもん ね, そうだね、うん、でも今回ねその、うん、まあついさっきの話なんだけどそうそうそうそう<笑>まあお母さんとね、うん、話をしてう ん, うん、うんうん まあ本心からね理解をしてもらってるとは思わないけど、うんうん、でもあの、よろしくお願いしますって言ってもらえたりとか一緒にご飯食べに行きましょうって言ってもらったのはねやっぱすごく い, いいことだと思うからさいやなんかね、うん、で今までねなかなかあんまり連絡も取らなかったんだよね。 あまりっってなかったから、うん、でもこれからはまあ、まあ、なかなか難しい部分はあるかもしれないけど、うん、少しずつでもね、うん、連絡取ったりとかして、うんまあ、うちらがこういうことやってるっていうのも多分知らないだろうから、うんまあ、いつかはねその、うん、動画見てもらう機会がね、うん、できるかもしれないし う,、ねうん、う, うちらが何だろうな一緒に写ってる写真とかもね、うんうん たまに送ったりとかして元気ですよーっていうね姿を見せられたらそれはそれで親孝行になるかなと思うしんかそう寮なんかう ん, なんか量でよかったなって思った<笑><笑><笑>本当に、うん、よかったわねそれを認めてくれたのが本当に嬉しくて多分そう量だっただったからさ 良かったなって思って何か<笑> 泣, かない<笑>泣かないの泣かないのね。なんかあれじゃんお祭り動画がなんか急一気にしんみり動画になっちゃったじゃんね。まあでも良かった うん、うん、今日はいろいろよかったね、うん、祭りに行けて、うん、浴衣着れて、うん、美味しいもの食べれて、うん、ビールもたくさん飲んで、うん、でお母さんに、うん、カミングアウトして。うんよかったうん 動画の前で何やってんのって<笑><笑>ね<笑>はいそんな感じで、うん、じゃあええー、いろいろあった一日でした、うん<笑>うん、<笑>はいというわけで今回の動画はここまでにしたいと思います、はいえー、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いしますおもお願いしますいしますではま た,、また